なんで岸田さんが韓国に歩み寄ることを期待しているんでしょうね。どうも、政治いろいろの学部です。自民党総裁選で勝利し、次期首相となる岸田新総裁。文在寅政権以降、冷え込んだ日韓関係の関係改善を期待する声が、 各韓国メディアから上がっています中央日報が各韓国紙が社説で日韓関係の改善を期待している模様を報じています。中央日報の記事を引用します。日本の新首相に岸田文雄元外相が選出され、韓国メディアが社説を通じて韓日関係の改善を注文した。ソウル新聞は30日。 岸田新首相、がった韓日関係の外交的解決をと題した社説で、韓国司法府の判断を尊重し、韓日当局者は現在のがった状況を解決する案を模索すべきとし、外相を務めた岸田新首相が韓日関係回復のための意味のある決断をすることを期待すると主張した。韓国日報は、 日本の新首相に岸田氏、韓日関係改善の契機になるべきという斜説で、韓日の葛藤は手をつけるほど絡んで、解決法が見えないが、こうした状況をさらに放置すれば、両国にプラスにならないのは自明とし、韓日が権力交代期であるだけに、先にスタートする岸田政権から未来志向的な決断が出ることを期待すると伝えた。 国民日報は、岸田次期首相、前向きな姿勢で韓日関係改善をという斜説で、過去の問題と経済をはじめとする他の問題は分離するツートラック外交を通じて、韓国と協力する部分は積極的に力を合わせる前向きな姿勢が要求されるとし、以前の首相とは違い、両国関係に新しい地平を開く 度量の大きい指導者になることを望むと期待を表した。東和日報は、岸田新首相、安倍路線を捨てて、韓日関係改善に動くべきと題した社説で、岸田総裁は安倍晋三元首相が見せた一部の政策について修正の意思を明らかにしたとし、韓日関係が一日で良くなるわけではないが、時間を置いて、 回復するる天気でも用意ししておく必要があると注文した世界日報は30日、日本次期首相に岸田氏韓日関係に突破口をという斜説で、今の韓日関係は極めて深刻だ。韓日の首脳が反転のきっかけを見出せなければ、どん底から抜け出すのは容易でないとし、岸田首相時代に、 韓日本が新しい解決策を出すことを期待する。そうしてこそ、韓日関係に突破口が開かれると強調した。とのことです。本末転倒とはまさにこのことです。皆様ご存知の通り、自民党総裁選で勝利した岸田新総裁は、2015年の外務大臣時代に、 慰安婦合意を進めた党の本人です当時、世論から相当の批判を受けることを覚悟の上で、最終的かつ不計画的な慰安婦合意を進めました。当時の安倍首相は、朴槿恵大統領との電話会談で、元慰安婦に対して、心からお詫びと反省を表明し、韓国政府が設置した、元慰安婦を支援する財団に10億円を拠出しました。 日本政府は合意の内容を真摯に受け止め、誠実にまともに実行しました。岸田新総裁が政治生命をかけて進めた慰安婦合意ですが、結局はムンジェイン政権になってすっかり保護にされ、梯子ごを外される結果になりました文在寅。ムンジェインは合意は被害者の考えを十分に反映していないとし、財団を解散させ、 ソウルの日本大使館前の肖像像は撤去されるどころか、プサンの日本総領事館前をはじめとして、韓国内外で100体を超えて設置されています。最終的かつ不協的に解決したはずなのに、自分の都合の良いようにゴールを動かす韓国。こんなにえいを飲まされ、裏切られ、韓国に散々な目に遭った岸田新総裁が、 韓国のことを信頼することなどあり得ません。慰安婦合意の保護だけではなく、すでに日韓請求権協定で解決済みの徴用工問題を蒸し返し、自衛隊の哨戒機にレーダーを照射し、自ら日韓関係の悪化を招く行動をとってきたのは紛れもなく韓国側です。そうした経緯や事実を全く無視して、はしごを外され、 顔に泥を塗られた党の記者さんに対して、日韓関係の改善を期待するとはどういう神経をしているんでしょうか韓国メディアは記憶喪失なのでしょうか慰安婦合意という政府間の合意の重さはどこに行ってしまったのでしょうかそもそもが朝日新聞の誤報に端を発するでっち上げの慰安婦問題という言いがかりに対して、10億円とお詫びという妥協をしてくれた岸田さんなら、 また妥協してくれると甘い勘違いでもしているのでしょうか。東亜日報は、岸田新首相、安倍路線を捨てて、韓日関係改善に動くべきと題した社説を載せたそうですが、悲観は安倍さんの個人的な路線ではなく、韓国に嫌気がさした日本国民の総意の路線です。韓国政府が日韓基本条約や慰安婦合意の内容を誠実に実行すること、 北朝鮮への不正な背取りをやめ、輸出管理をしっかりすること。まずは韓国政府がまともな行動を取ることがスタートラインです。日本から歩み寄ることはありません。歩み寄ったところでゴールが動くのですからね。一方的に約束を破っておきながら、相手の方に歩み寄りを求める精神性はまともな国のものではありません。抗眼無知としか言いようがありません。 純水盆に返らずといった言葉いや取り返しのつかないことをしてしまったことという概念はないのでしょうかメディアの中に客観的に物事を分析する人はいないのでしょうかこれまで自分たちが国際法を破り、国家間の約束や合意を破り、韓国に泥を塗られた党の本人に関係改善を期待する。そんなことを新聞に堂々とかける精神構造はどうなっているんでしょうか しかし、私たち日本人は、すでに気がついてしまっています。結局のところ、韓国は、日本から何を提案したところで、騙し討ち、裏切り、着ャ台返しを平気でする国なのです。歴史問題は、永遠に日本に謝罪を求め続けるでしょう。その方が彼らに都合が良いからです。不計画的な解決をしたと、国を指した上で、政府間で合意を取ってさえも、 あっさりひっくり返されてしまいます。国際法も守れない、信用のできない国に、日本から関係改善を求める必要などありません。韓国と関係が悪化しようが、日本が困ることはありません。日米豪意のクアッドや TPP、イギリスとの FTA 締結など、日本は着実に他国との連携を築いています。 日韓関係が悪化して困るのは韓国だけです。米中摩擦でのどっちつかずのチューブラリンでアメリカからバッシングされ中国には圧力をかけられても経済依存から何も抵抗できず発砲下がりの韓国です。泣きつく先は日本以外ありません。日本の TPP やクワットでの国際社会との連携に焦りを感じているのでしょう。韓国メディアでは ここ最近自民党の総裁選のニュースがたびたび取り上げられ、決まって来年の韓国の新政権誕生とともに日韓関係の改善を期待する記事が報道されています。政権が変われば全政権のしたことはチャラにできる。そんな特政例がまかり通るのは韓国国内だけの話であることにそろそろ気づいてほしいです。韓国はまともに付き合える国ではない。 信頼して付き合える国ではない。これが日本国民の総意としてしっかりと根付いています。助けない、教えない、関わらない。悲観三原則はそう簡単に変わるようなものではありません。人の話をよく聞くのが特技だという岸田新総裁ですが、さすがに韓国の一方的な自己都合の願望を聞き入れることはないと願いたいです。